こんにちは、アブロードです。今日はですね、会社辞めたいなとか、会社行きたくないなと思った時の、モチベーションの管理についてまとめていきます。皆さん、会社行きたくないなとか、今日はちょっと行きたくないよなと思ったことってありませんか僕が昔、会社員で働いていた時に、すっごく思ってました。もう行きたくないんですよね。朝からもう布団から出たくないし、もう今日は行きたくないのに、もう会社に行かないといけないっていう状況があった時に、どうやってその、やる気を 維持すするのかってていいう話を今日はしていきます僕のチャンネルではこうしたやる気のモチベーションの維持の仕方だったりだとかあとはフリーランス の, あのリアルな生活についてまとめてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします僕が銀行員だった頃の話をするともう朝5時に起きて毎朝満員電車に乗って会社に行っていましたもう本当行きたくないんですよね僕地方に住んでたんででたたすすけれども会社行きたくなさすぎて もう行きたくないなと思いながらも必死に自分を鼓舞して行ってました。で、行ったら行ったでも行くだけでもすごく時間もかかるし、プラスやる気も結構阻害されるし、で、満員電車で消耗してっていう毎日を過ごしてたんですけども、じゃあ実際どうすればそのモチベーションを維持しながら会社員として働けるのか、プラス会社員として働かなくてもフリーランスという生き方を見つける方法について今日はまとめていきます。 実際どうですかねもう行きたくないなと思った時皆さん何してますか僕が結局やったことは何かっていうともうちょっとしたお小遣いを稼ぐ収入を得ることこれをモチベーションにしていましたえどういうことっていう話なんですけども要はあの会社員として仕事をすることに縛られることがすごくストレスだったんですよ僕の場合もう会社生活終身雇用をすることもう銀行員として45年間働くっていうのが 正しいことだとすごく思っていました。なんでやったことは何かっていうともう銀行員のエリートになるためにはどうすればいいかっていうだけにフォーカスしてたんですよね。もうずっとそれで考えてどうすれば出世できるのかどうすれば早く上司になれるのかっていうふうに考えてたんですが実際これをやめることになりました。なんでやめたかっていうともう色々あるんですけれどもパワハラのすごい上司がいたいだとかあとは銀行の将来って考えたらどうなのとか もうこれかららの日本を考えたら結局この社会で仕事していくことが正しいことなのかっていうふうに思い始めて結局仕事を辞めてフリーランスになったんですが正直あのポイントがあって何かっていうとちょもともとは会社を続けるために勉強としていろんな副業だとかビジネスを見てたんですけどもそれが実際に自分でやってみるとあ 結構簡単に収入作れるんだなとか、あ、こうすればビジネスになるんだなっていう風に、もういろいろと知識がついていて、あ、じゃあそれだったら会社員にならなくても、会社員を続けなくても生活ができるんだなっていう風に思い始めて辞めていったっていう感じです。モチベーションの管理としてはもう収入を一つ作っておく。これがすごく便利になります。じゃあ実際それは何がいいかっていうと、やっぱり例えばですよ、あの、新入社員で、えー、入社しましたと。 その後、大体もう、日本の平均で言うと、20万円が平均月収って言われてますよね。平均月収20万円で働いていて、で、うまくいったとしても、僕の会社は当時そんなに、あの、いい会社ではなかったんですけども、まあ、トントンといったとしても、えー、40、50歳、60歳ぐらいで、60万円の月収になって、大体500万の年収になるかなっていう感じの、えー、仕事でした。ってなってくると、見えてくるわけですよ。 今後日本の少子化があって今後日本の経済がどんどんどんどん縮小されていくっていうふうにも皆さんご存知だと思うんですけどもなってきた場合にじゃあ年収もどんどん減っていくとこのまま自分が必死に働いて上のクラス上司になったとしても慣れたとしても正直500万600万が限度 で, でもっと本気でやってあの1000万とか1500万になるぐらいのレベルなんだなって思ったらもう続けられなくなっちゃったんですよ。 で要は何してたかっていうとちょっとしたお小遣いを稼ぐことによって例えば月1万とか例えば月3万僕で言うと月20万円ぐらいまで収入を作ることができましたで待てよとこれで20万円稼げるんだったら実際仕事を辞めてもっとフリーでやった方が生き生きと伸び伸びとやりたいことにフォーカスできるんじゃないかって思い始めて僕はフリーランスになったっていう感じです要するに何が言いたいかっていうとちょっとしたお小遣いを持っておくとこれを 銀行員としての仕事を辞めても、あの、生きていけるんだっていう担保があるわけですよね。安心があるわけです。そうすることによって、ちょっとしたお小遣いを、えー、使わずに、えー、貯めて、自分のやりたいこと、えー、自分のしやりたい仕事を見つけながら、どんどんどんどん自分を成長させていくことをモチベーションにすると、すごく便利になっています。なんで、あの、モチベーションが湧かないと思った時には、もう趣味をひたすら極めていって、それを収入になる方法を見つけることです。 これおすすめです。めで実際やったことは僕はメルカリであの自分の好きな服を売ったりだとかあとはブログでその服を売った過程をまとめたりだとかあとはこうした YouTube で発信したり Twitter やったりインスタやったりっていう風にいろいろと興味が持てることに チャレンジしていくことによって結局それが1000円だとか1万円っていう風にどんどんどんどんそれを積み重ねていくことによって収入が20万円ぐらいになってるあじゃあこの状態で20万ならもう専業になってやってもいいんじゃないかなとかで当時やってたのがもう一つやってたのがもうミニマルに生活するっていうことをやっていました 僕が、えー、チャンネルでよくコスパ生活っていう風におすすめをしてるんですけれどもコストパフォーマンスの良 い, い生活コストのかからない月々3万円から8万円ぐらいのミニマルな費用で生活するっていうことをすごく重視していましたそうすると何がいいかっていうと例えば20万円の収入で何にお金を使ってるかっていうと当時僕が使っていたのは接待の飲みの、えー、上司の飲み代だとか あとは接待ゴルフを得するときはもう経費で落ちなかったんで自腹で行ってました。で、あとはですね、あの毎月資格テスト、資格試験を取るっていうのが銀行のルールだったのでそれを勉強したりだとか教材買ったりっていうふうにしていました。そうすると何が起こるかっていうと大体月々5万円ぐらいあの経費とか接待で飛んでいくんですよ。 プラス、駐車場代がかかったりだとか、あの定期のお金がかかったりだとかっていう風にしてたんで、そうなってくると、もう10万円ぐらい、もう余計に、あの、会社に払ってるような状態だったんですよね。手取りとしては16万円ぐらいもらえたとしても、結局そういった、あの、資格試験、接待ゴルフ、飲み代っていう風に飛んでたんで、結局自分残る手持ちのお金って少なかったんですよね。そうなってくると、もう結局20万円、 収入を得なくても仕事をしなくても自分が好きなことをやってた方がいいんじゃないかなっていうふうに思い始めてもう発想の転換じゃないですけども20万円わざわざ稼ぐ必要がなくてやりたいことをミニマルにやりつつミニマルな生活をすれば8万円ぐらい10万円ぐらいで生活できちゃうじゃんって思い始めてからちょっとしたお小遣いを稼ぐような仕事を探すようになりましたそうするとあの自分のゆとりができてきて仕事にもモチベーションが湧くんですよなんでかっていうと僕やったことが あって何かっていうともう銀行員って数字の管理がでできるんですよね例えば決算書が見れたりだとか中小企業の決算書をひたすら見て何でこの企業が儲かってるのか何でここの企業があの廃業しそうなのかっていうのが数字で分かりますそれを分析してなるほどこれが人件費がすごくかかってるから人にお金を使いすぎてあの廃業になりそうなんだなとかそもそもビジネスモデル自体が下手というかちょっとトレンドから外れてるからこそ 廃業にななるんだなとかっていうような決算書をめいたりだとかあとは保険、えー、住宅ローンだとかっていう部署があるんでそういった部署にわざわ ざ, わざ自分で行ってでその知識を得ながら勉強していくと自分が何が必要なのかこれで何が儲かってるのかっていうのがひたすら分かっていくと自分を成長させながら自分の収入を増やすためにどうすればいいかっていうことにつながっていく勉強をひたすらすることができるとちょっとしたお小遣いを稼ぐことが 初めはじゃあ実際にそれを自分でビジネスとして回すためにどうすればいいかっていうふうに発想を広げていくことによってあの自分の仕事により熱が入ってくると本業が銀行員だったとしてもそれを勉強するっていうような形でどんどんどんどん蓄積させていくとすごく面白くなっていきました。 最終的にはどうなったかっていうと銀行で得た知識をもとにフリーランスとして活動したりだとかこうした僕のエピソードトークを銀行が生活したからこそ銀行の話ができるわけであってそういった意味でもあの銀行員として働いたことが今の生活にもプラスになってるのでそういった意味でいろいろとやってきたことをちょっとした小遣いお小遣い稼ぎにつなげていくで自分を成長させていくっていうモチベーションを作ればいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。 やっぱり会社行きたくないなとかこんな生活したくないなって思うこと皆さんありますよねそういった意味でもその生活をいかに楽しむのかどうすれば今後のキャリアに変更できるのか自分の蓄積としてスキルアップとしてどう生かすのかっていうのを考えていくとモチベーションもより上がってくるんじゃないかなというふうに思っています僕はですねこののチャンンネルでフリーランスの働き方について 結構解説したりするんですけれども正直僕はフリーランスでも会社員でもいいなと思っていますもう選択肢の一つもう兼業でもいいわけですよ会社員しながら副業してで10万円と20万円の収入を持ったりだとかっていうふうにいろいろと働き方っていろいろあってで自分では会社員の方が合ってるっていう人もいますしフリーランスの方が合ってるっていう人もいるのでそういった生き方の選択肢の一つを広げるために広げてもらうために僕はチャンネルでこういうふうに説明していますよかったらチャンネル登録も いいいねボタンもよろししくお願いします。次の動画ではですねもっとより詳しく副業の話だとかしてるんでよかったら概要欄から別の動画に飛んでいただければなというふうに思いますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ